皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはゆづきゆかりでお届けしています2022年12月19日今日は DQ10 のログインになぜか手間取りました任天堂ンドースイッチの優先接続だけがこけるという謎の不具合に見舞われましたパソコンの優先接続はちゃんとできてるし任天堂ンドースイッチの障害情報が出ているわけでもないので完全なるおまかんです 無線接続なら無事に繋がったので、今日はずっと無線接続で遊んでいました。明日また有線接続にチャレンジしようと思います。それはさておき、モンスターバトルロードフィーバーが始まっています。正確には昨日から始まっていますが、昨日はバタバタしていたので参加できませんでした。つまりバトルロード参加権を10個損した計算になります。仕方ないですね。 ちなみに、超絶レアアイテムの金バッジパックが2つも同時にリストに載りましたので、もしかしたら出やすくなっているのかもしれません。でも、私はもうすでにアイテムリストに掲載済みなので、福吹券のやつをやります。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。